でもサーバントになってムーンセルで日本のアイドルを知ったわ本当目から星が出るような衝撃だっただってアイドルはアイドル完璧だわかわいいことだけ求められて このセラフの裏側にはでっかいお宝があるって噂あれって本当なのかね王に歯向かう不敬者がここまで多いとはなこんなところで遊びほうけている暇があるのか俺を楽しませねば命はないぞ さて次の戦ではどれを使うか貴様はどのような武器が好みだ剣か槍か斧か厩兵ならば弓を使えとたわけ俺はアーチャーというクラスに収まる器ではないとなぜわからぬか俺はギルガメッシュという名の天上天下唯一無二の王であるクラスに縛られるものではない そのあたりはリの娘に聞くが良いとびっきりのライブ見せてあげる歌って踊って殺せるアイドルそれが私エリザベートバートリーだってこと忘れてないわよね恋はミラクル私クビカルアンコールに答え 出てきて恥ずかしくないんですか？おやそうじゃよランサーを連れているとは珍しいな。もしや誘拐かあら。セイバー。私の孤立に馴れ馴れしく話しかけないでくれるかしら。今は私がこいつと散歩中なの。日々のアイドル活動のちょっとした。癒しってとこね。 なんだその勝ち誇ったような態度はカチンときたぞなんだく奏者も奏者だ次にマイルームで会う時には覚悟せよノ ー, ノーステージに上がらせるのだちょっとこれあたしのライブなんだけど誰<笑>とまたして見ていられぬ手助けするぞランサーあありがとうセイバーでもアイドルの座は譲らないわよ が相手になろう<タッ>なぜだなぜでの邪魔をするのだ余の読書会はどうまでも好評だったのだぞ<タッ>終わるまで誰も出ていかんのだぞ全部最後まで聞きほれていたのだ終わり記録には「終わるまで会場の扉を封鎖した」とか書いてあるんだけど物理で出ていかせなかっただけかよ トップアイドルはただ一人さあ宿命のライブよ<笑>ルルルうむわがドルトロよ我らの歌声でこのセラフを設計しようではないかちょっとセイバー私のマネージャー取らないでよ私のスイーツな癒しそれがポリスなんだからなんとそうじゃよそんな隠しスキルがあるなら早く世に報告せぬか よし今からマネージャー兼ハズバンドに任命するよーしそうじゃよ元とマネージャー世のセラフ横断ライブツアーの計画を練らねばな早速、マイルームで続きを話そうではないかマネージャーの仕事が終わった後はハズバンドの役割を果たしてもらうぞそうじゃデジマ 一人で勝手に納得した挙句に置いていかれちゃったわあ別にあんたのためじゃないだからね素直に感謝するぞこのステージは私のものよほらほら世の出番を奪うでないお疲れ様ですマスターきちんと休憩を取られていますかその状態では何かと騒がしいでしょう<笑>なあ、ぜ 世の方を見ないのだ、うんうん、相変わらず、失礼なやつめ。が o ついているのだ。休めておらんのけがなかろう。<笑>そうですか。いやしかし、あなたがキャスターやりのランサーと絡むとそれはもう、マスターが、疲弊するので。本当のことだけに、少々、反論しづらいがいやいや。 要はそばにいるだけで奏者の心を慰めるとびっきりのヒーラーだこもりもつくのだぞそれは余計に疲弊するようなコロコロするぞ制服デート憧れちゃいますよね今度トライしてみません 私が来たらコスプレ？グッ！メギツネ！私のコリストタブーなランデブーしてるとはどういうことかしら？あれ？私今うまいこと言わなかった。ラッパー路線もあり？ラッパーというよりアッパラパーの方が正しいのでは？そしてどうもこうもありません。貧弱とか劣勢？ 私たち正真正銘の夫婦ラブラブカッポーなのですラブラブカッポーじゃないわよあんたのせいでサムサムのバーカップルだわよ孤立がかわいそうじゃないまったくどなたも孤立ない方達です さ, さあさあご主人様うるさいトカゲはほっといてラブラブランデブーの続きをいたしましょうラブラブランデブーあんたもラッパー目指してるの違うわー たま い, いいえわいく私には何のことやらさっぱりでもそういうお茶目さもいいよねじゅガウェイ参上しましたこの頃、汚がれたり子がセラフを蝕む夢をよく見ます青ではなく黒い何か。 どこかで見た気もするのですがさて俺の相手はお前かお前のことは嫌いではないいや俺の主観の話はどうでもいい戦いには左右されない俺は俺のありようとしてお前を守るそのあり方に居心地の良さを感じるからだ不服か アルナさん私も決心しましたどちらが真の太陽の英霊かいざ勝負俺でよければいくらでも相手になろうしかし勝敗で真の太陽が決まるわけではない俺は恵まれている特にマスター運など文句のつけようがないこの運があれば人を見る目は必要あるまい俺が人に騙されることが少ないのはそういうことなのだろう お前にとっても俺というサーバントがそうであるといいのだ